京都の笠置町有市の部落探訪動画この前編でですね笠置町では実は2020年に総務省の仮想対策の補助金の不正受給事件があったというお話をしましたこの件で実質的に補助金を受け取っていた団体の代表者山本博之さんっていう方とあと町役場の職員の小林さんそして京都から出向してた職員石川さんという人は書類送検されたっていう話をしました でこの山本博之さんっていう方はなんとですね町ののキャラカサヤンの権利者なんですねでなおかつ親父さんがブラック解放同盟の支部長ということで、まあ、そういうこともあってこのチャンネルにこういう話が入ってくるわけですね。でこの件を取材してるとですねいや問題は補助金の不正受給だけじゃないんだと実はこう同じ人が町の土地を勝手に自分のものにしてるんだぞという話が出てきたわけです。 でこの件については次元社の方で記事にしているのでえぜひこのテキスト版はですねこここののの動動画画概要欄からお読みくださいい念たためでここでは動画でも説明いたしますで最初は補助金の不正受給だけじゃなくて、まあ、また何かうさんくさい話があるんだな程度に思ってたんですけども実際ね現地に行っていろいろ聞いてみるとですねどうもこれは根が深いというかちょっとねまるでドラマのような展開になってきたんですね。 町の土地を勝手に自分のものにしたっていうのはもうこれは間違いなく事実ですこの動画のこの先に出てくるんですけどもあの夢屋という物件があるんですけどもその陶器がですねある人からこの山本博之さんのものになってるんですねところが前の土地の所有者に聞いてみるといやこれは山本さんにあげたっていうわけではなくて笠木町に寄付したんだって言うんですねところが陶器房を見てみると 笠木町に寄付されたような様子は全くないわけです直接山本さんのものになっているわけですだから前の所有者の言い分と登記内容が違ってるんですねということはもうこれは勝手に登記を変えたんじゃないかということになるわけですしかも補助金を不正受給した団体がその所在地がこの土地になっているんですねでなおかつ時系列を見ていくとどうもおかしなことがあるとその補助金の 不正受給をしたタイミングでこの土地の登記が移されているんです。で、ここに夢屋というお店が開店してるんですね。さらにこの土地の登記の問題について前の所有者と この街の間でどうもトラブルになってたのは事実だ。そうなんですね。で、そこでなんとね。小林さんとあと石川さんの名前が出てくるわけです。つまり、あの補助金の不正受給に関わってた人です。この土地の問題とね。補助金の不正受給って、まあこれ別のことだとしたら、じゃあなんで同じ人が出てくるのかって思いますよね。具体的には小林さんと石川さんが前の土地の所有者に謝ってたって言うんですよ。 で概要欄から見れる記事の中で時系列で説明してるんですけども順番としてはまずこの土地を町に寄付するっていう話があってその後に補助金の話が出てるんですね。ということはこの町にこの土地を寄付するっていうところからこの土地の乗っ取り計画が始まってでそこでここにですね店を開くための資金として補助金が使われてたんじゃないかっていうことなんですね。で僕はこのこのとをもうズバリ山本一さんに聞いてみたら 否定も肯定もも肯しなな、いいいみたたそういう答えだったんですで。補助金の不正受給の件について町の報告書は出てるんだけどももちろんこんなことは書 い, てないですでなおかつですねじゃあ実際にその受け取った補助金というのが何に使われてたんだっていうことも明らかにされてないんですね。 ただ町役場の関係者でね相当数の人がこの町に寄付されたはずの土地が山本博之さんのものになってるっていう話は知ってるんじゃないかと思います。でこのことが補助金のこととリンクしてるっていうこともうすうす気づいてるんじゃないかというふうに思います。じゃあなんであの土地が狙われたのかっていうとさっきの映像からわかるとおりあそこで道が狭くなってるんですね。で笠木町でまことしやかに言われてるのはあそこは京都府の不動なんで。 ああそこを克服しようと思ったらあの土地が必要なんですねだからあそこを京都府が買ってくれるというそういうことを期待してるんじゃないかというふうに言われております。じゃあなんでこんなことがまかり通るのかっていうと、まあ、町で聞いてみるとまあ2つ理由があって。 この件に関わってる小林さん、まあ、あの人が笠木山の関係者だから、まあ、大きなお寺ですね檀家も笠木町に多いのでそこでしがらみがあってみんななかなか強く言えないんじゃないかっていうこととあとはやっぱり山本さんの背後にあるブラック解放同盟支部ですねこれに関してもまあいずれお話ししたいと思うんですけども他にもいっぱいいろんなねうさんくさいお話があるんですね。 でそうでなくてもやっぱ単純に怖いですよね。でやっぱ相当なお金がかわ関わってることなんでこのことについてね告発したりしたらもう相当ひどい目に遭わされるんじゃないかということでなかなか町の人も言いづらいんじゃないかというふうに思います。しかししかですねこのもし笠町に土地を 建物を寄付した方でいらっしゃいましたら、一度あの当業を見て確認した方がいいかもしれません。ひょっとするとあなたの土地も勝手に町以外の誰かのものになってるかもしれません。ということで、京都笠寺町の大変うさん臭いお話でした。